HST ラジオ皆様、こんにちは。はしたです。毎週、木曜日配信、HST ラジオ。メインパーソナリティ、私、はしたが、毎回3名のゲストとお電話でお話ししていく番組です。さて、早速ですが、一つ告知をさせてください。12月23日、今週の土曜日ですね。札幌市中央区南五条西六丁目、四福の音におきまして、男多めの紅白歌合戦。 通称、私服紅白が開催されます。そのライブ、私、はした、白組の鳥として出演いたします。他の豪華メンバーに恐縮するところではありますが、頑張っていきたいなって思っております。ということで、今日は私服紅白特集。私服紅白出演者あら、赤組、白組、それぞれ一人ずつお呼びしたいと思っております。また、遠距離コーナーでは、今日は茨城にお電話、お電話をつなぎしておりますので、どうぞう皆様お楽しみに。 それでは、まずは私、橋田と同じ白組から行きましょう。白組からはこの方、ラブライバー、シードさん。よっしゃろーはじめましての方は、はじめまして、札幌で唯一の男性地下アイドルとして頑張っています、シードと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。男性地下アイドル、北, 北海道、札幌唯一 札幌唯一です他に誰もいないので、まあ、唯一って、そうなんですか、まあ、もしかしたらいるかもしれないんですけど、なんかあの男性、まあ、アイドルだったら、なんかちらほらと聞く感じはしますけどね、はい、はい、そうですね、ただ、あの男性、うん、の中でも、あの踊りながら歌うっていうゲートをしてる人が、なんかもうほとんどいなくて。うんあ で結構あの先ほど「ラブライブ!」って紹介はあったんですけど、はい、結構「あのラブライブ!」の曲だったりとかを、はいはい、あのアニメーションの PV とかのダンスとかを踊りながらそのままあの歌ったりとかしてたら、はい、いつの間にかあのアイドルっていう肩書きがついてました<笑>なんか周りあらアイドルって言われるようになったとはいそうですね芸風がアイドルっていう<笑>そうなんですねありがとうございます自分あれなんか 逆にあのアイドルイベントばっかり出ててアイドルって言われたことはありますけどね。へ、え、ぇ、ー。うん。ちょ、うん。た、たまあ、そんな感じでね、ちょっと、ちょっと男性、男性地下アイドルというちょっとレアなジャンルでありますけれども、はい、今回であの、シードさん、紅白イベントって何回目です 去年紅白イベント、はいはいえっと、別の紅白イベントだったら、はいまあ、の2回ほど出てるんですけど、私服さんでは今回初めてですねそうですよね、だって私服、今まで紅白やってないですもん。はい、そりゃそうでしょうね。うん、あの10月に自分、私服でライブ打ったんですけれども、それ終わった後に事務所スペースで軽いノリで紅白やろうっていう話が始まって、それで出来上がったのはこれですもんね。はい、へー はい、いや、でも本当に演者さんとか見ても、すごくいろいろな、なんか豪華な方々がたくさん出てて、そうですよね、エンターテインメント性のある方ばかり集めましたって、富樫さん言うてましたけど、ちょっと、恐れ多いメンバーがかなり揃っちゃったなっていう、私で意味<笑>、うんそう、なんか見てて、ああ、すごいってなります<笑>えこの中に混じっていいんですかって思っちゃいましたもん、も少し本当にあいやいや、シードさんは大丈夫ですよ、シードさんは。<笑> うん、自分、自分のあれですもん、シ, ロマッシュ周さんとか誠一郎さんとかいらっしゃるのに、素人のラストですもん。いや、まあ、それはまあ、それはまあ、主催というか、いや、僕、悪いけど、今回、スタッフ側一切やってませんので、<笑>ええ、まあ、でもあの私服の、うん、なんて言うんでしょう、あのメンバーの一人というか。 いやそれがね、その箱といえば橋田さんみたいな そ, それがね富樫さん曰く、はい、そういう理由ではなくて、はいはい、前半の発信見飽きたから<笑>もうそろそろもうそろそろあの後半任せても大丈夫だろうという判断になったわけです、ね、いやいやまあ焦ってもってかあの結構あ の, あの方の主催あの私服があんまり大抵組むライブっていうのはあんま出てなくて。 はいはい、であ の, あの方の主催でちらほらいつも前半であの出てたんですけれどもそれをトワシさんが見て後半で見てみたいって思われたらしいですへえそれでおそれで白のラストしかもラストが自分の次があの人ですからねえあの方ですねあの「ら」から始まる人ですよね「ら」から始まる人ですもんもう僕「ら」から始まる人ですね頭真っ白ですよ白組だけに。<笑> うんえー、もう本当に、その後真っ赤にされますから、大丈夫ですよ、うん、ごめんなさいねな、シードさんのコーナーのつもりがないえいえ気が付いたら、自分のぐちり番みたいになっちゃってた、<笑>うんうんまあ、うん、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫です。ちなみに今回、シードさん、やっぱり瀬戸さん、やっぱり今回もラブライブ中心になってくんですかねなるんですかね。といっても、うん、あの今年1年間、結構あの、歌のプリンス様、歌プリあ歌プリ。 のあのー、結構関係の曲、あのー、自分1年間ほとんどのライブで1曲「はいはい、ウェルカム・トゥ・タブリ・レインボー・ワールド」って曲だったりとか、はいはい、あとなんだろう、結構自分も今年になってからアイドルイベントとかいろいろ出させていただいたんですけれども、はい、あの分かったのが「あのラブライブ」歌うよりもマジラブ 100% 歌ったほうが刺さるっていうのがよく分かりまして<笑>そうなんですかびっくりしましたよ、本当に。<笑>あの ミューズの僕らのライブ君とのライブとか、はい、アクア の, あの君の心は輝いてるかいとか、はい、あとテレマスとかの曲とか、あのスターとかそういうの歌有名とか歌ってもあんまり刺さらないのに、はい、あのマジラブ 1000% 一番刺さねえだろうなって歌ったのが一番あのお客さんの気が良かったっていう。うん、マジラブね。マジラブが一番刺さったっていう<笑>。マジっすか。ええ、ですので、まああの、ラブライブ2曲。 というか、はいあのー、何曲になるかわかんないんですけれども、まあ、とりあえず「うたプリ」と「ラブライブ」、この2大アイドルアニメからなんか1曲ずつピックアップできたらなっていうふうに思ってますね、うん。なるほど、ありがとうございます。2大アニメから1曲ずつ。はい、あで、あとはいろいろ混ぜていくって感じで。そうですね 25分ありますもんね。25分あ、長いな。長いですよね、本当に。<笑>うん。で、あれですよね、シードさん、確か、もう一つの紅白も確か出るんですよね。そうですね、のあのー。 イメージ的には僕、あの 先, に先にそっちの紅白の方を出させていただいて、その後私服の方に移動しまして、はい、あの私服でうた一通り歌って、最後にあの赤組の鳥の人と一緒にまたあのかそっちの会場に戻るっていう感じですね。えっていうことは、向こうはもっと長い向こうはもうだいぶ長いですね、えっと、2十時確か、こっちが全部終わるのが10時。 10時30、40分、50分か50分なんですよ。確かに。10時50分頃。大丈夫なのかな<笑>であの、自分が出るのが10時10分。はいはい。で、その後、あのオートミエルさんが35分からだ、えーえー、先生が出るから<笑>、はい。いや、まあでもそこら辺きっといろいろと調整してるんでしょうけど、大丈夫なのかな<笑>うーん。 なんか大人の事情がなんか色々あるらしい で,、ねうんまあ、でも、多分そこら辺はうまく本人たちが合わせてると思うんで、はいまあ、自分は自分の出番をしっかり全うしたいなというふうに思ってちなみに今回、私服、ねはい、あの白組という音なんですけれどもさっきもちらっと話は出てたんですけれども他の白組メンバー見 て, てどてそれぞれどういうイメ印象を持ちますでしょう いやーやっぱりあのーですね結構あのマッシューさんとかもよく一緒になって、はいはいまあのー、お世話になってることが多いんですけれども<笑>いやー強いですねやっぱり。いやマッシュー さ,、うん、さんをはじめとしてなんだろ う, こうお客さんを沸かせるというか、はいまあ、の先ほども言ったんですけど富樫さんがそういうエンターテインメント性 に優れた方々って言ってることもあってやっぱりあのパフォーマンスだったりお客さんを沸かせる技術っていうのがすごい方も赤白両方ともありますんで白組はやっぱりあのパワー系が揃いましたよね、うん、パワー系確かにそうですパワー系が揃いましたよ本当に、うん、インパクトがもうでかい人ばっかりインパクトね確かにそうですよね、はい、あでも聖一郎さんってどんな方なんでしょうねいやーいやーまあ、うんうん、多分 もう自分なんかは足元にも及ばないぐらいもうすごい方ですからね、本当に、うん、自, 分自分はちょっとあの聞いたことをあの存じ上げてなあったんですけれども、はいナメたケさん、オープニングアフトのナメたケさんは1回あったかな、はい、うんはい、そ, うその清一郎さんっていうのは本当にどんな人なんだろうなーって自分は思ってて、なんかツイッター拝見したら、かなりなベテランそうな。 えー、もうベテランですよベテランですよマジっすかけっもう結構っていうかもうだいぶベテランでございます多分白組の中では、はい、多分なんて言うんでしょう一番の目玉の方になるんじゃないかなっていうそうなんですはいそれぐらいのレベルでございますもう本当にいやもうそんな中で自分は一体何をすればいいんだ自分は何、ね、んなあの。 濃い濃い味のメンツの中で自分は一体何をすればいいんだろうっていうところがちょっといや思っちゃいますよ ね, ねあええー、んか み, みんななんかこってり系なんでも自分薄味でなんか行<笑>った方がいいのかなって<笑><笑>いやいやいやいやいやええい や,、えー、いやーこれだったら本当に言うと大鳥怖いな俺<笑><笑>いやまあ橋田さんはまあ、はい、まあ パフォーマンスに関してはものすごくもうたけてる部分でだとは思いますのでもう全然そこは心配しておりません、うん、どうもいやシーゾさんシーゾーさんだってもうねあいつ アイドル、も男性、近いと 言, 言われるぐらいですがもう本当にね、パフォーマンスの方は素晴らしいものをお持ちでいらっしゃいますので。えーえー、そうなんですけど、うん、あのお客さんがあの自分のことを知らなかったりとか、そのアニメのことを知らなかったら、湧きづらいっていうあの欠点もあるんですよ。う どうしてもあの「ラブライブ!」とか歌振りちょっとよくわかんないですっていう人にはちょっと刺さりづらいっていうのが現状なんですよね今自分がそこの課題でもあるんですけどなるほどじゃあそれをもう本当に当日までに試行錯誤、えー、そうですねありがとうございますじゃ あ,、はい、あのこう楽しくお話しているな恐縮なんですけれどもお時間の方来てしまいましたでは、はい、あのシードさん最後にあの私服紅白への意気込みをお願いいたします<笑> 白組もちろん絶対優勝するぞ全速前進よ素ローありがとうございます頑張っていきましょうシードさんでしたありがとうございましたありがとうございました毎週土曜は HSTTV はした率いる HST プロジェクトによるオールジャンルバラエティーシフクロウ TV にて配信中ぜひご視聴ください<笑> 続きまして、二人目は、恒例にしていきたい遠距離コーナー。今回は、茨城にお電話つないでおります。茨城から、金井あずきくん。はいはい、どうも、金井あずきでございます。はい、どうもどうも、お久しぶりです。お久しぶりでございます。お久しぶりですね。あの、私服の音の守り神、えー、ドバー神様がね、<笑>あの、金井あずきと名前変えて、今、茨城で活動される絵でありますけれども、はい。あずきくん君、あの、どうでしょう。 ロ今、まあ、まあ真冬で ね, バンバンね、雪も積もってるからね、うん、そっちは積もってますね、もう普通に積もってるわけなんですけれども、茨城はあの、うん、雪は、まあ、降ってないんですけれども、うんうん、やっぱ風が冷たくて、うん、冷え込むのがやっぱ早いですね。ああ、そうなんだ、きょね、うん、茨城じゃなくて、あの東京行ってる人からね、ほいほい気温90 9度でむちゃくちゃ暖かいですよってリプ飛んできてたんだわ。うんうんうんうん。あずきくんのところはどう？はやっぱりあのやっぱ北海道に住んでるときは、うん、やっぱマイナスなんぼでもさあ寒いなと思ったけど、うんうん、やっぱ一年目こっちに来たときはあそんな大したことないなと思ったけどやっぱこっちの気温に慣れちゃったんだろうね。今やっぱマイナス行かなくても寒いって思っちゃうね。うん、ああマイナス行かなくても寒い。そう今。 今日が8度くらいかな、最高気温が。8度 ?8 度。だけどやっぱ寒く感じちゃうね。マジか。そう、やっぱ、うん、慣れちゃうんだね、こっちの気温に。あいや、8度って言ったら、冬眠としたら秋って感じだけどね。そうだね、やっぱ多分、秋の寒い時期ってあるじゃん。あるある。まあ、秋から冬にかけてのその短い期間。うん あれがずっと続いてるようなイメージでいてくれたら多分分かりやすいと思うんだけど、うん、雪も降らないから、うん、でもやっぱり寒いかな最近はそっかーうんちなみにあの自分前東京行った時ねうん、うん、き気温は確かに東京の方が高かったんだけどただなんかすっごい空気乾燥してるなって自分が気になったのよ 本州どううなんだろういやあのね乾燥北海道までは行かないんだけど、うん、やっぱり乾燥してるのはあるああそうなのそうだからやっぱり自分でもやっぱりリップクリーム買って、うん、日頃仕事中でもさこう乾いたりしてきたらやっぱやってるし、うんうん、やっぱ乾燥するのはやっぱどこも一緒だねそうなんだうんじゃあ結構喉もねそうだねもう喉も結構カラカラになったりとか うん、そうなるよね。なるね。いやー、そっかー、感想ね。となると、北海道って結構歌、歌、うん、歌やるには結構ね、いやすい環境なのかもねうそうだね、うん、どっちかって言ったら、やっぱ北海道のやっぱスタジオとか、やっぱあるじゃないうん。歌を撮る環境っていうのが。まあ、まあ、まあまあ、北海道とか、札幌ならあるね。 そう札幌なら、うん、やっぱ僕住んでるその茨城県ではやっぱ水戸とかの方ならやっぱ都会なんだけど、うん、僕まあ小豆が住んでるところはかなり田舎周りが畑とかしかないから、うんまあ、当然スタジオもないわけですよあーちなみにあのなその小豆ん住んでる場所ってさあ北海道で行ったらここっていうようなそんなイメージとかってどうなんです か, かなええー、それは考えたことないな どうだろ う, だろう海が近いから根室とかかなああ、根室。うん。うん、同等のね。そうそう、同等の根室とか、それくらいじゃないかなうーん、そっかそっか、オッケーそう、車で10分くらいで海着くから。ああ。うーん、例えるならやっぱ根室とかかな なるほどね。ありがとうございます。はいはい、さてそんなかなあずきくんなんですけれども、活動の方のお話、参りましょうか。はいはいはいはい。うん、前はね、ニコドニコ動画で結構歌ってみたの動画出してたなってイメージあったんだけれども、うん、最近自分思うにすごい YouTube やってるイメージ強いのよね。そうだね。うん、ひょっとしてあずきくんもニコニコから YouTube にくら替えしちゃった的な ああのねあのねニコニコ動画って、うん、まあ多分これ聞いてる方、いろいろな人わかると思うんですけれども、うん、プレミア会員で月額、まあ、500いくら か, かかるじゃないですか、ありますねそうでちょっとそれを1年でトータルしたら、大体6000円くらいかかるわけじゃないですか、ありますね、そう1年間でその5000円って結構でかいと思って、うん、だったら解約して、YouTube の方がまが、あ、見られる回数はやっぱりニコニコの方が多いし、YouTube の方が少ないけど、うん YouTube なら変な話、アカウントいらないから誰でも作れるわけじゃないですか。ま、まあ見る分にはね。そう、まあ、見つけるのが大変だけどね、うん、じゃあやっぱその辺を考えたら、やっぱ YouTube の方が、今は昔よりニコニコより YouTube の方が今来てるからさ、うん、動画業界も。そうだね。そうだからだったら、ニコニコじゃなくて YouTube の方がみんな見やすいんじゃないかなと思って。 なるほどね。そう、なので最近は YouTube に、まあ歌ってみた以外にもゲーム実況とか上げてるんですけど。うん、いや、なんか周りでね、最近多いんだわ、ニコドー、あら YouTube に行きますっていう人。うん、あーやっぱ多いんだ。そう、最近すごいよく聞くの。うーん。うん、で、あずも本当に、こん YouTube 中心になった組だからちょっとどんな感じなのどんな感じで映ったのかなっていうのはちょっと知りたくてはいはいはいはいはい、うん、で YouTube の方ではゲーム実況をねやってるよねうん猫戦車だっけ<笑><ちょ><笑>そうだねやってるね、うん、うん、ごめんねなんかねあれ戦車戦車的な別のものをちょっと こっち名前と忘れしちゃったんだけどそっちを思い出すのよね、うん、なんだっけあれ消しゴム戦車じゃなくてああ俺それ知らないかもしれないな ん, だっけなんだっけな名前ちょっと思い出せないんだけれども猫なう、うん、あちょっと忘れちゃったもし覚えてる方いらっしゃいあのこれかなってピンとし た, たはあのぜひあのコメント欄ちょっと打っといてほしいなって思うんですけれどもお願いします、うん、その猫戦車っていうのはどういったゲームで これはあのブラウザゲームで特になんかこう ID を作ったり登録っていう作業がいらないからすごい簡単にできるゲームなんだけどあのまあ自分でこうルームを作って身内と一緒にやったりとかでまあ人数が多ければチーム戦って言ってこうまあ青と赤に分かれてでまあまあ戦車にただ猫が乗ってまあ撃つっていうゲームなんだけどこう単純なんだけど すごい面白い。やっぱハプニングがあったりとか、うん、こうやっぱ、やったことない人でもやり方つかむ、やっぱすごい面白いし、やったことない人がやってもすご い, 面白い、うんうん。そい。だからこう、まあ、ツイッターでも仲良くしてくれる方とか、まあ、お誘いして、まあ、猫戦車だったりとか、あと他にもお絵かきの森をやってたりとか、うん、もうやってるから、本当にいろんな人が手の出しやすい、パソコン持ってる人なら誰でもできるブラウザゲーム。 うんを中心的に今、実況を上げているかなって感じですね。なるほどねー。うん。そっかそっか。なんか、あれだよね。前、先週出てくれたゆうやくんとか、あ、雄くんとか、うん、あと、十、うんうん、の相撲出てくれたるろうくんそして昔、ね、うちのライブとか出て、あ、さ々きさんあたりと。そうだね、4人でやりましたね。4人でやってたよね。うん。 うん、そちらの動画、今、パートいくつ、だパートってか、えっとね、最近、いつだっけな、17日だから、まあ、一昨日、うん、まあ今日撮ってるのは19日なので、12月の17日に、うわ、んえー、くんと2人であの実況を上げたのがパート5ですね、猫戦車の。ほうほう。パート5。パートブで、まだ6は撮ってないんですけれども。うんうん まあ、近々皆さんと時間を合わせて、また動画を撮って編集して投稿したいなとは思ってるんだけどちなみに、実況、これ、札幌と茨城以離れてるけれども、これはどういった感じで録音とかやってるんだろう、うん、これは、あの普通に、あのー、ゲーム開いて、録画ソフトで、うんうん、あの撮りながら、一応結構、身内、うん、過去にあのライブとかで一緒になったりもしたから。うん LINE 知ってるから LINE 電話で繋いで、普通にゲームしてるっていう感じ、ねうん。そっかそっか。なるほどね。ありがとう。うん。うん、じゃあ、この、この動画の録音と同じですね。この動画ってラジオか。ラジオと同じような感じですね。さっきひょっとしたらね、自分使ってる Twitter のクライアントの通知音乗っちゃったような気するんだ。 うん、<笑>やっちゃったね。いやー、消し忘れた。ごめんなさい。ドンマイです。それはドンマイだ<笑><笑>、うん。ちょっとね、あの、さっきハッシュタグつけてつぶやいて、うん、うん、リプ、うん、多分リプ、リップを送って売れる人いたら嬉しいなみたいなイブンでハッシュタグつけてつぶやいたの忘れてた。<笑><笑><笑>うん、ごめんなさい。動画撮る前に消す。 消し忘れは あ, あ,、ねうんうん、あるある。あるあるだよねうるある次回以降、本当に気をつけていきたいなと思いますんで<笑><笑>、うん、また一つ勉強になったね。勉強になったね。うんうん、じゃあ、そんなわけでね、あづきくん、告知お願いいたしますはい、えっと、先ほどお話にも上がった通りなんですけれども、えー、最近、対決猫戦車というブラウザーゲームを、えーまあ、ツイッターの仲のいいお友達とか、 あと、お絵かきの森。これはツイッターのフォロワーとかと一緒にやってるんですけれども、一応メインでは歌ってみたを YouTube に上げているんですけれども、最近一番最初に、一番最新かな、最新で上げたのが12月14日に上げた。えー、これはまたツイッターの、えー、フォロワーさんからリクエストをいただいて、あのケムさんの神様レジ巻きという曲を、まあ、1番だけ歌わせていただいたんですけれども、えー、フルで歌った動画は12月の8日に、 歌った、六少年と一夜物語のピアノバージョンがあります。こちらは、えー、感情を込めて、そして最後にアレンジとコーラスを入れてみたので、ぜひとも皆様聞いてみてください。以上です。ありがとうございます。はい。これ、あの、あずきくんは YouTube のチャンネルね、えー、あずチャンネルというところで。はい。うん。はい、あの、動画ね、投稿しておりますので、チャンネル登録、はい、うちより多いんだよな。はい <笑><笑><笑>うん、なので、あの、ぜひ、あの、皆様ね、あの、アズチャンネル、チャンネル登録してご視聴してみてください。お願いします。はい。あと、こ の, ちこのチャンネルも登録してくれると嬉しいな、っていうことでね。うん。<笑>うん、じゃあ、そんなわけで、アズキ君、あの、またね、あの、ここ今度、今度、また今後、また出ていただく機会とかあるかもしれないけれども、その時、うんま、その時ね、また、あの、もっと、いろんな YouTube の話とかできたらいいな、って思っております。今日はありがとうございました。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 私服紅白白組はシードさんにご出演いただきましたではにっくき相手赤組から登場いただきましょう<笑>アイビーさんはーいこんばんはーこんばんはーいやあどうもどうもー<笑>、うん、はい赤組からね今回ご登場という音でありますけれども も,、はい、もうなんかちょっと笑ってるような、うん<笑>うん、ハッシーと電話っていうのがさちょっとウッケるんだよね、はい、そうですか<咳> うん、なんかレアじゃないですかそんなレアですかねだって電話しないじゃんうんまあ確かにそうではありますけれども、うん、どうですか普段女性と電話されるんですか全くしません<笑><笑>、うん、じゃあねそんなねあのー、あ, あのー、ちょっとああまあたつまっちゃった、うん、女性<笑>これは女性相手だあらあではないですよ うんはい、そんなわけでねアイビーさんとお話ししていきたいなと思うんですけれども個人的にねアイビーさんがライブに出たとおろって見たことないし、うん、ギャギャさらにアイビーさんがツイッターでライブ出ますって告知してるっていうのも見たことないんですよね、うん、ああ、うん、そうだよねはいあのアビカシで活動しているっていうのは知ってるんですけれどもあのアビカシの、はい アビがシが指導する前は、はい、ずっとピンで弾き語りをしてたんですよ、はいはいはいはい、実は、はい、それが多分去年までだから、うん、今年に入っては初かな、うん、今年に入ってソロでは初初なるほど「ちなみにアビがし」では 揚げ菓子では4月とかが最後かな4月が最後となると本当にに 8, 8ヶ月ぶりのステージい本当にそれぐらいな気がするわとなるとかなりブランク あ, り、ま、あるんじゃないですかどうでしょうブランクだらけですね<笑>自分5ヶ月でちょっとやばいってなりましたもんね<笑> 5ヶ月なんだそうですね、今年2月にラストやって、その後7月ぐらいまで休んでたんで、うーん。はい、でそんなわけで、あの今回ね、私服紅白 歌, 歌合戦、男多めの歌合戦が正式名称でしたが、アイビーさん、赤組で登場されるわけなんですけれども、<笑>はい。ちなみにメンバー、見ました軽く軽く。軽く ありがとうございます。ちなみに、どうでしょうね。他の赤組メンバーの印象とかって何かあったりします赤組ララミちゃんは、以前、はいはい、私がオープニングアクトをした、すごい大きいライブで、MC をしてくれたんですよ、うんうん。ほうほう。だからそのララミちゃんしか知らないから。あ やらみちゃんの歌も聴いたことないからそれも楽しみですねなるほど し, あしおさんはあしおちゃんは、はい、しおちゃんじゃなくてしおりんは、うん、あでもしおりんもステージらしいステージは見たことないかもしれないえちょっと意外ホント対バンはしたこと あ, あガールズノートでしたのかうんしてる<笑>とてる、ね、<笑>思いますはいそれで聴いた以来だから1回目だし、うん あと富樫洋子も富樫のピンも見たことないんです実は富樫洋子あれは何をするつもりなんでしょうね女性枠でね出るみたいなんで女性枠女性枠となると歌とかもやはり女性の曲ばかり歌うんでしょうかね いやそうだと思いますけどねなかなかそれが見ものかなと思ってますなるほどこれで女装とかしてきたら面白いんですけどね<笑>見苦しいにもほどがあるよね<笑>うんしっしっうんダメダメうんあかん富樫さんの悪いラジオになっちゃダメ<笑>うん<笑>、うん、で今回のセットリストについてもお話ちょっとさせていただきたいなって思いますあの、はい、ツイッターとか IBTV で、はい はい、今回今回 IB さん赤組だけどなんか白組の白組っぽい曲<笑>多いなってな言ってた記憶があるんですけれどもそうピンクですねピンクかなりピンクですかなりピンク多分1曲しか女性曲を歌わないレベルですね、はい、あそ う,、ま、そうですか1曲だけ女性での俺はもう男性っていう感じでももととね声が低いので ああ、なるほど。女性の曲をカバーできないんですよ。ああ、そういうことですね。あります。わ<笑>、うん、かりますはい。あの、自分、あの男なのにあの男性曲を全く歌えないですから。キーは、キー変えないと。あ、えいもんね。はい。もう女性キーでちょうどいいんですよ。自分。そうなのはい。じゃあ女性キーの曲を歌うんですかうん、キーは変えます。ただ、あの、うん、ザ・女性っていう曲は、ちょっと今回紅白なんで遠慮しました。<笑> 偉いですねはいちゃんとあの白組らしくねあのやっていきたいなって思っております楽しみにしてますありがとうございますはいということで以上でねあの HST ラジオ第2回の配信終了となりますそれではここでお知らせですこの番組ではリスナーの皆様あらのメッセージ大募集しておりますラジオネームを記載の上番組に関するご意見ご感想や今週または今後告知いたします来週のゲスト様へのメッセージッシュくんへのゲ言暴言等をどしどしお寄せください メールは、HST ラジオ専用メールアドレス、hstcontents.atmark, ンン gmail.com。GM、えー、ダイレクトメールはツイッター HST プロジェクト、または私、はしの、atmark, tdff, アンダーバーベータでお待ちしております。皆様、あらのメッセージ、お待ちしております。そして、本日のトークテーマとなりました、男多めの紅白歌合戦、通称、私服紅白は、12月23日土曜日、札幌市中央区の私服ノートにて開催いたします。 19時会場、19時30分開演。料金はワンドリンク付き2000円。飲み放題3500円でございます。そして、ち、そして、じゃないですね。ちなみにあの、本日ご出演いただいたシードさんは8時30分。アイビーさんは9時45分。私、ハシタは10時10分出 演, 予定出演予定。皆様のご来場お待ちしております。って言ったらヘプタのメンバーとか見に来てくれないかなうん。来てほしいね。来てほしいですよね。 うんうん、自分たちこういうのやってるんだっていうのをちょっとあの見てほしいちょっとちょっとそれはどうだろううんごめん自分はちょっとどうだろうって一生思った<笑>、うん、ある種 YouTube がでもいいかも、うん、ただねやっぱり皆さん来て売れた方が楽しいんでそんな紅白ね、うん、もう本当に白が勝つか赤が勝つかねうん負けられませんからね白組、うん、ちょっと全然悪組の圧勝ですけどねうんいやリアルに赤組ちょっと大取りが怖いからな 今<笑>日ね、もう白組はもう白組で、もう徹底的にね、防戦、防戦、粘りがちをちょっと狙っていきたいなって思います。はい。はい、で、えー、次回もね、あの HSC ラジオ毎週もおよび配信いたします。ご視聴いただいた皆様、あの運転中の方ですね、どうぞ運転にお気をつけて、またお仕事作業されている方、頑張ってくださいね。勉強してる人、うん、このラジオを聴いてて頭に入ってくる、あ、どう、あ, あんないけど、頑張ってね。 とということで、えー、3人目のゲストはアイビーさんメインパーソナリティは私ハスシタでございましたそれでは皆様また来週お会いいたしましょうさようならバイバイ